それではお願いします。 に生きる人は。 響くを出すすべもなく無残に飲まれる嘆き、喘ぎ、苦しみ、倒れ、星のない夜をただ歩き続け。 夜明け苦しむ人々と共に危機を乗り越えるため立ち上がった伊達はん松川豊野心姿を遠くから目開く伊達の国から絶対祈る皆の願いを乗せて。 ダデのダルマよ今、にパにオタレれド 青い空青い街ここが森の都晴れ渡る空情はやがて虹を描きまた明日に転んでも必ず立ち上がる未来を信じる